歌の総踊りといえば、この曲、いやさかあきた。そして、まげろさん、ゆうたろうさん、ゆうたろさん。はい、あおりをぜひお願いいたします。よろしくお願いします。じゃ、あ私たちはもうかけますので、お任せいたします。はい、お願いします。あ、とは言っても、なかなかこういった、一緒に掛け声するとき、なかなかないんですよね。はい。 <笑>あのー、多分十何年ぶりぐらいだと思いますので、あの、多分息は合わないかと思いますので、どうぞご容赦ください。えっと、いやさかあという曲でございます。えー、どうぞ、お、おとえこの皆さん、えー、ステージ上に、えー、お越しください。まだですね、前の方は行かおります、えー。ぜひですね、お客様の近いところまで、えー、来てください。はい、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。はい、大丈夫さ、はい、っさ、はい、っていうフレーズが何回か出てきて。 ね、皆さん声を合わせていただければ、助かります。はい、えぶつからないように広まってくださいね。あのー、小さい、子、え、供、ー、の皆様、ちょっと前の方にいきましょうかね。えあの、ぜひぜひ、あの、後ろの方にいるとちょっと見えませんので、ぜひ前の方に来てください。はい。さあ。さあ、戻っちゃいましょうか。行きましょうか。はい。はい、はい、じゃ、あお願いします。あ、私よろしいですか。はい。 それでは宮坂日は参りましょう踊り込みなさん準備はよろしいですかはいそれでは参ります でございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございまし た, いました、えー、秋田のあおコラボも貴重な光景でしたねどうもありがとうございましたありがとうございまし た, ましたここで一度どんち下がりますので私がいるところまでお下がりください<音声>、えー、そして一部の演舞、あっという間でしたね、えー、ここからは、えー、続いてお祭りの紹介ワンセンタイムが始まりますので<音声>、えー しばらくの間、少々お待ちください。